あー猿だ猿がいる初めて見たかも奥多摩でおい初めて見た奥多摩で猿<笑>いるんだねびっくりしたわ 本日の「マサチャンネルは CT125、ハンター株の、えー、市場ですね、市場というかレンタルですね、フラットな意見というわけではなくて、クロス株を乗ってるクロス株オーナーからのインプレッションというような感じで、ね、お送りしたいと思うんですね、こちらですね、小ちダムですね、奥多摩湖と言われているところですよね、非常に綺麗でございますね。 そしてね下は30度あるんですけど、ここはもう多分結構涼しいかな、23、4度ぐらいなのかなっていう感じはしています、そうそうそう、あのクロスカブオーナーからのクロスカブビー機というだね。 そんなインプレッションにしていきたいなと思うんですよね、ハンター株いいいいというね、なんかすごく評判がいいというところの話になることが多いので、ですねあのいや、そうでもないぞとかね、そういうようなことがちょっと言いたい、言いたいなっていう感じで、だって僕、クロスカブオーナーだからね、うん、そんな褒めねえぞ、<笑>そんな褒めねえぞ、俺は、ハンター株を。あら、やっちゃったね、おい。 抜かす必要ある君<笑><笑>、えー、まあねあのー、やっていきたいと思うんですけどまずね今日はねあのーえー、奥多摩周遊道路へ向かっていますで、奥多摩周遊道路でね、クロスカブで結構走ったのでそこを走った感覚としてですねどうかなっていうところをですねまず皆様に、えー、お伝えできればというふうに思っています 最初にね、こう取り回しとか足つきとかっていうところのね、お話をさせていただいたんですが、えー、足つきに関してはね、えー、さほどクロスカブと遜色がなかったので、なんか変わんねえじゃんって、ね、すごくつきづらいとか、すごく高いみたいなインプレーションよく引くので、変わんねえじゃんって、あの最初、思いましたけども、やはりね、こう今までちょっと今ね、5 60キロ走って、60キロぐらいか、70キロだもん、70キロ走ったんだけど、街中抜けてくるときにね、 やっぱり、ね、と, とっさでこう足ついたりとかすると、やっぱちょっと高いかな、クロスカブよりね、ちょっと足つきが悪いかなっていう感じはします、感じはただ、あの決定的に足つき悪くて、これは乗れないぞみたいな、そんなことは全然ないです、軽いんで、車体が、片、え、足、ー、のね、まあ、変な足、つま先でもちょんちょんでもつけばなんとかなるんで、それに関しては、あのー、多少ね、クロスカブより、若干、 足つきが悪いかなっていう感覚はあのする場面がありました、えー、そんなにでも感じないかな、うん、ほぼクロスカブと変わらないただ乗った時のこのアイポイントアイポイントの高さでいうとクロスカブより確実に高いです ってことから言うと、やっぱりシート高がねプラス、まあえー、20ミリとかな30ミリとかあると思うんですけどね、えー、そのことによるこのアイポイントの高さが、えー、の感じが違うかなっていうのはありますね、それからねポジション、ポジションです、ポジションで言うとね、えー、もうざっくりしたあー表現で言うと、 CT125 の方がゆったりしてますね、うん、ゆったりしてる、うん、ゆったりしてるっていうのは、なんていうのかな、窮屈じゃないっていう感じですね、僕ね、クロスカブはわりとねあの、窮屈に感じて、僕の診療164しかないんですけど、窮屈 に, 窮屈に感じて、ハンドルを少し前に倒してるんですけど、これはね、そのままの位置で非常にいい感じですね。 なんかね遠いっていう人もいるかもしれない、うん、って言って言ってたね、なんか 近, 近づける、2センチぐらい近づけるブラケットが売ってるっていうことなんですけど、僕はそこまで必要ないかなと思いますけど、ちょうどいい、あのなんていうんですかね、このポジションだなっていうふうに感じます、それからね、僕はあの実はね、アップマフラーのこの足、足の置き場というかね、そういうのどうかなって、あのすごく気になってたんだけども、ナイス景色。 えー、とね正直言って当たったりとかはしないです、ちょうどねここね削れて見えるかなここね削れてるんですよね、ちょうど足のくる場所がね削れてるっていうのもあるんですけれどあのそんなにねあの邪魔になるようなことはないです、あの全く気にしなくていいと思いますただ、ただね若干気になるところっていうのがですねちょっとこうパッと見るとね分かると思うんですけど 後ろの方がちょっとこう盛り上がってるんですよボ、ボディもね、ボディもマフラーも後ろに対して、盛りって盛り上がってるんですよで、そこをね、ちょっと足をですねステップにつま先を乗っけるような感じ、ステップにつま先を乗っけるような感じのポジションを取ると、うん、当たりますね、ボディもマフラーも。クロスカブにはこれがないので、そういった意味ではこう足のこう、足の自由度というか、 そういったのは完全にクロスカブの方がありますねただライディングポジション的な自由度っていうのはハンター株の方があります、えー、それからねこのあー綺麗ですねいいですねそれからですね足回り足回りどうかというところで言うとですね うーんもうね、足回りに関しては、クロスカブと比べちゃいけないかなっていう感じぐらい、CT は、えー、いいです ね, うんとねもう、もうちょっとあの山の方に行って、周遊路に入ったらもうちょっと詳しくやるんですけど、こういったところでもね、えー、緩やかなカーブしてたりとかするときに、こう段差を越えると、クロスカブは割とことふわふわふわふわっていう感じがあるんですよ。 CT125 に関してはそれは全くないですねあの、ピタッと収まります、それと信号待ちで止まるときにフロントサスペンションがこう結構ぐーっとこう沈みますね。ということを考えるとあのしなやかな足であることは間違いないですね、えー、それとその道路のそ凸の凹、それからうねりのこう追従性、こういうところですね。 ここういういところゆっくりこう曲がっているところでも、割と道路のふわふわってしたのをですねあのもらって、クロスカブは、ふわふとふわふわするんですけど、そういったのがね、全くないです、もう1個、もう2個、も上のバイクのランクですね、これは。クロスカブがまあ好きなんで、えー、ちょっと悔しいところではあるんですけど、全く違うですね、それからこういうこう道路のこういうねあの、どこぼこあるじゃないですか。 こういうのもクロスカーブは結構もらうけど、非常に吸収しますね。こういうね緩やかなカーブのところで、割とこう段差とか、そういったものの道路の追従性、これはね、めちゃくちゃいいんですね、めちゃくちゃいい、足回りはもう1個も2個ももうランクの上のバイクっていう感じがします。それとね、パワー感はどうかなと、パワー感。 カ タ, タログ値でいうとね、ほとんどあのクロスカブと遜色がないパワー感なんですけれどハンターカブが 8.8 馬力クロスカブは8馬力わずか 0.8 馬力ですわずか 0.8 馬力この 15cc プラス 15cc のおわずか 0.8 馬力トルクでいうとねクロスカブが0 8キロかな で、えー、ハンタ対株が 1.1、まあ、これも、ね、わずかな違いなんですけれども、まあそこに関してはどうかなっていう感じなんですが、えー、とね例えば街中でふってこう信号で加速している感じでいうと、でこれ、あんま変わんのかいなって、そ, そんな違うっていう感じでした、むしろクロス株の方がなんか速いしじねーのみたいなね。 あのまあ、極端な話するうと、ね、そういう感じもしたんですがやっぱね、全然違いますね、やっぱり登ってくると全然違う、あのー、ギアチェンジをしなくても割と登っていくというか、ですねはい奥多摩周遊道路に入ってきますね、えー、とね緩やかな登りとかで4速で走ったとします。 クロスカバトと確実にシフトダウンしないとあの速度が落ちてきちゃうんだけどもハンターはそれでも割とことバタバタバタバタタ言いながら割とこう登っていくっていう感じはしますね、そういった意味ではあの加速が悪いという変わんねえじゃんっていうんじゃなくて、えー、遅く感じる、要するにこの ト, ルトルクに振ってあるエンジンだから上がパーンって伸びたりとかするわけじゃないんで速く感じることはないです。ただ えー、乗ってると気が付いたらスピードが乗ってるっていう、うん、あ気が付いたらスピード出てるなっていう感じがするエンジンですね言ってみればパワフルなんでしょうね、うん、ただそこまですげえぞっていうのは街中で感じることはなかった、うん、ただこうい う, こう上りの山道上りの山道に来た時のこのエンジン の, その粘り強さとかそういったのはねあの すっご い, いいですね、全然違う、残念ながら、ハンターは割とそのままぶいって登っちゃうかなっていう感じがしてますね、だから楽であると思います、ただね、これはね、おーま良、あ、くないぞっていうかね、ああ、なるほど、これはちょっとクロスカブのいいかなっていうところもね、僕、1個見けてるんですよ、それはね、振動ですね。振動 特にですね手はねあのクロスカブも元々結構振動があって僕はこのヘビーウェイトに変えてからだいぶ良くなったんだけど、えー、足足足ね足のステップステップからくる振動はですね正直言ってハンターの方があるねクロスカブの方が逆に振動は少ない感じ。 がしますね。正直言うと、ちょっとねこうバイブレーターみたいな感じですね。これはやっぱり排気量によるところなのかな、やっぱエンジン特性によるところなのかな、ね、よくわかんないけど、確実にハンターカ株の方が振動は多い感じはします。それとね、まあ僕が感じしている全国株主総会のオープンチャットあのラインのですね。そこでね。 なんかね足回りとブレーキだけ移植したいみたいな人がいたんだけどいいやいやブレーキ移植するんだったらハンター買った方がいいよって思うんですけど最初ね、ね乗りたてがね、まあ、50キロしか走ってなかったバイクなのでえ全然効かねえじゃんってえこれブレーキ全然効かねえじゃんんっって思ってたんですよ正直言って俺のクロスカブルが効くじゃんって思ってたんだけど。 えーとね、今ね、ね走行距離がもう130キロぐらいになったんだけど、100キロぐらい走あの走行距離が、ね、バイクとして100キロぐらい行ったところから、ブレーキね、すごい効くようになりましたね、やっぱり当たりがついてなかったんだと思う、でね、えー、クロスカブもね僕、効かないっていう感じをしてないんですよ、実は、効かない、効かない、絶望的に効かないみたいな、ね、感じの意見を結構聞くけど。 僕はねごめん、そんなねクロスカブ効かない感じしてないんです、フロントのねドラムの方をロングアームにしてるっていうのもあるんだけども、もあとね僕ね、ね結構ねリアブレーキ使うんですよ、リアブレーキはねクロスカブめちゃめちゃ効くので、効かないっていう感じを僕、クロスカブでしてない立場から言わせてもらうと、ハンターカブの方が、まあ、効くかな、ブレーキは。 程度すごい効くこれはすごいわみたいな感じのイメージではないです、えー、ただあのよく効くなーっていう感じはしますけどねただめちゃくちゃ効くよっていう感じではない23度ですねロンティーだと寒いなハ<笑>それではね引き続きましてねインプレッションの方やっていきたいと思うんですけど えーとね、大きなね上りのコーナーとかが来ると、すごくよくわかるんですけど、えー、路面へのね追従性ですね、その辺はもうめちゃくちゃあのいいです、こういうところですね、こういうところでゆっくりこう回り込んでいくような感じの時に、道路がこうふわふわしてたときですね、クロスカブだと割とこうずっとふわふわしちゃって、収まらないような感じが多少ある。でも僕の竹竹の竹竹川川ね リアショック変えてるんですけどね、変えててもそういう感じ、だからノーマルは結構ふわふわしますよ、だけど、ハンターはないですね、それが、全くないです、こういうところですね、こういうところ、緩やかにこう曲がっていくところで、こういう道路の継ぎ目とかで、バイクがこうサスペンションストロークした時です、ね、グッときに、ぐっと耐えますね、これはね、全然違う、これは素晴らしいところですね。 こういうところですね緩やかに登っていくところとかでちょっと路面のうねうねがあった時の、えー、サスペンションの追従性これはもうめちゃくちゃ素晴らしいですねサスストロークとかそういったものがあの非常に多いなが あ, あるのとそれからしなやかな足だっていうところだと思いますねそれから今これ3速なんですけど、えー、例えばこのぐらいの割とこう登ってるんですよ登ってるんですけど 割とク ロ, スカブだ ク, ロクロスカブの場合にはこう3速でもこの道を覚えてるんですけど3速でも結構こう開けてないとスピードが落ちてきちゃう感じはしたんですけど、えー、ハンターの場合にはもう3速でもどんどんこう加速してきますねこう見てもらったに分かるんですけど、グって上げると、バーっと加速してきますね、この辺が全然、あのー、エンジンのこう粘り強さというか。 パワー感は感じないこうギュッパッて回るっていう感じのエンジンじゃないけどじわじわじわじわあのー、なんいんですか力強くかいていくって感じですね、えー、回転の上り上がるスピードは速くないけれども非常にトルキーで、えー、粘り強いエンジンっていう感じがしますね例えばここで、えー、と 4, 4速4速に上げてどうかっていうとね 4速だとね、さすがにきついかな、どうだろう、ね、これも結構登ってるんだけど、ね加速は加速はしないけど、4速でも割とこうキープはできるね、うん、そのくらい、クロスカッーと4速だと登らない、全然、そのくらいのこのトルクの違いというかね、そういうのはやっぱり125と110、それからエンジン特性とか、そういったことでもあの感じますね。 もちろんねギア比の関係もあるかもしれない、クロスカブでここよく来てたときは16兆だったんで、今ね、ノーマルに戻してるんで、もしかしたら、あのー、同じぐらい、同じぐらいっていうか、まあ、近いぐらい上るのかもしれないけれど、でもやっぱり、こう一歩ね、一歩、すごいこれは違うっていうよりは、一歩、えー、CD1002 個の方が取る、えー、キーであることは、もう間違いないなですねこれ、結構勾配あるんですけど、こう3速でもね、割とこと加速をしていきますよね。 うん、クロスカブは、ねここね、3速は相当きつかった、うん、やっぱ2 に, 2に落とすと吹き切っちゃうし3速で行くとん登らないしみたいな感じのところですね、奥多摩はねだけどハンターの場合にはあの3でぐいぐいぐいぐいとあの後ろからこう押してくれますね、書いていってくれるっていう感じがしますね。こういうところね あのこういう継ぎ目を越えたときに、クロスカブだと割とこうふわふわしますね、ハンターは割とこう、キュッとします、収まります、でコーナーのこう曲がってる感じのこう安定性とか、そういったものがね、うん、足回りがいいだけ、やっぱり一歩、ハンターの方が優れてるかなっていう感じはしますけど、クロスカブもね、あの思ってるよりは上りますよ。うん あの僕ね、クロスカブオーナーなんで、なんかね、あんまりね、クロスカブのこと悪く言いたくないんだけど、クロスカブは皆さん、ねクラス、クロスカブ乗ってる人は分かるんだけどあ、ハンター欲しいかなって言ってる人って、そのなんかね、原付西でも125っていうイメージがあると思うんですね、110ってそれ、登んねえだろっていうイメージあると思うけど、クロスカブはね、思ったより登るよ。 思ったよりパワフルですよ、21度、寒いわけだ、ロンピーだと、<笑>ああここから上はガスっちゃうかなっていう感じですね、ちょっとガスってきましたね、全然ギアチェンジしないもんね、このくらいの気持ちいい、こう僕的に気持ちいいこう、ね、飛ばしてるわけでもなく、ただただ走ってるわけでもないような、法定速度、まあ、プラスちょっとぐらいの。 えー、スピード域ではこのくらいの上り奥多摩ぐらいの上りだったら全くギアチェンジしないでスーッと上ってきますねうわー、ガスっちまうな、これガスってきましたねあ、でね、ライトライトなんですけど、えーまあ、すごく暗いみたいなねインプレッションしてる方が多いですけど、えー、クロスカブオーナーから言わせてもらうと<笑>クロスカブより明るいですよ。 これは間違いない。トンネルの中中でね、あのー、見るとね、あのー、分かりますね。あのクロスカブ、ハイビームにしてもよくわかんないけど、えー、CT125 はもう完全に分かりますんで、今度はね、ちょっと下りにやってきました。ちょっとガスってるんでね、あれなんですけど、もうちょっと下に行けばガスってないと思いますね。で下りでね、何が分かるかっていうと、やっぱブレーキ性能がね、分かると思うんですよ。で、まずね、エンブレ。 エンブレがね、クロスカブよりこう、割と効く気がしますね、これは回転数の問題なのか、エンジン特性なのかわからないけれど、クロスカブより確実に、あのえー、となんていうかね、エンブレでの速度が抑えられてる感じはしますね。まあ、トルクの関係なのかな、これ、もしかすると。 ああいうところですね、ああいうこうキャッツアイじゃないけど、こういうね、あのー、アスファルトのこうわざとボコボコさせてるやつとかの追従性もものすごくいいです、ここらへんはね、クロスカブ、も全然勝てないねで、ブレーキングどうかっていうと、うん、なんかね、僕思うんですけど、ブレーキ、クロスカブの、ね、ブレーキが本当にこう絶望的に効かないっていう人って。 フロントブレーキ生活をしてると思うんですよでフロントブレーキ生活をしてしまうと、やっぱそれは効かないと思う、結構、握んないと止まらないからね、うん、だけど、リアブレーキはすごい効くんですよ、いい感じに、だからやっぱり僕、クロスカブになって一番良かったのは、リアブレーキを結構覚えましたよね、で割と僕はですねこういうところでもリアブレーキを使ってます、こういうところですね、リアブレーキをまずかけてから、 こういう風に曲がっていくよ今 TZR かなめちゃめちゃかっこよかったこういうところですねこういうところこういうボコボコも追従していくブレーキングするシフトダウンするうんいい感じですよすごくコントロールしやすいです すごい効く、えー、すごい、すごいっていうとね、こうなんかリッターバイクみたいな、ね、イメージが皆さんされるんですけど、そういうことでね、すごくコントロールしやすい感じの効き方ですね、握, れ握らないと効かないんですよ、握らないと僕、他のクロスカブ乗ってて、Z900RS 乗った時に、フロントブレーキの効き方に驚愕したんですよ、<笑>何これ、指一本で全部止まっちゃうじゃんみたいな。 いいう感じでではないですギューッとギューッと握っていけば握っていくほど効、うん、いてくるとでクロスカードの場合はギューッて握っても効かないですよ、ニューッて効かないと<笑>この違いなんだよなハンターカブはこうニューッニューッっていう感じで効きますえクロスカブはニューんニューンってやると効くんですわ<笑>かるあの 要するにそ の, その手前で効いてるって感じかな、ハ ン, ハンターカブだとね、うん、こういうところ、ブレーキングして、シフトダウンして曲がっていくと、だハンターのほうが軽い感じがしますよね、ブレーキもあのそんなぎゅっと握らなくても効くし、それから、まああの、高重心じゃないですか、こうい う, う, いうバイクってで、高重心のバイクってね、別に悪くはないんですよね。 シフトダウン、ブレーキング、開けていく、うん、この一連の流れがすごくいい感じ、ね、高重心のバイクっていうのはこう、バンクしやすいので、割とこりと疲れなくてもフッ、ね、ふっとバイクがひらひらとあの待ってくれるように、あー、猿だ、猿がいる、初めて見たかも、奥多摩で、おい、初めて見た、奥多摩で猿。 <笑>いるんだね、びっくりしたわ、そう、こういうとろでもね、エンジンブレーキで割りとこうスピードパーシャルできるんだよね、クロスカブはこのくらいの坂だと、多分スーって加速してっちゃう気がする、エンジンブレーキしてもね、えー、本当、猿がいるえー、なんでこんな猿いるの、今日えー、こんにちは、えー、<笑>初めて見たよ、奥多摩って猿いるんだね。あ子供だかわ い, い 毛<笑>ろいしてるええー、マジで初めて見たよ見たことあります奥多摩で猿そんでねえー、っとねシフトフィーリングに関してなんですけどうーんとねクロスカブ目線で考えた時にまずね僕が一番感動したカブはですね C125 スーパーカブなんですけども あのねシフトフィーリングはね、ねもうね、なんていうんですかね、こう吸い付くようなって言ったらいいのかな、もうなんか、吸い込まれるようなシフトフィーリングです、あのさこっ、すこみたいな感じ、あーなんかね、変えるときに、なんかね、こうシフトを 踏, まな踏んでるんだけど、ちょっとさっとこうすこって吸い込まれるような感じで、シフトが変わっていって、ものすごい気持ちいいんですよね。 その C125 のシフトフィーリングから言うともう気持ち、機械的というかね、えー、もう少し節度感がしっかりしてて、えー、ガチャッ、ガチャッっていう節度感がありながらもすごく柔らかいこれはね僕はこれはめちゃくちゃいいシフトだと思いますよ。ででで対してククロロススカカブブル表現言ううとはもうガチャッ ガチャっていう感じです特にね僕はあの G1 にしてからそういうシフトフィーリングになったんですよね、あのクロスカブは。G4 入れたときはもうちょっとこう接続感がなかったんですけど、今、G1 入れてるクロスカブのシフトでいうと、ガチャッ、ガチャッ、本当、機械的って感じ、えー、C125 スーパーカブは本当、吸い込まれるような、えー、なんていうんですかね、少し入るシフト。でクロスカブは クロスカブじゃないハンターカブはもうちょうどそのど真ん中っていう感じですねもうねどっちの C125CT125 どっちのシフトフィーリングが好きですかって言われたらねほんと好みでしかないと思うほんと好みでしかないと思うけど僕はクロスカブから、えー、C125 スーパーカブをレンタルした時のあのシフトフィーリングの素晴らしさっていうのがもうあの体になんかもうその感動が染みついてて 僕はシフトフィーリングでいうと C125 の方が好きかなっていう感じはしますねでも不思議よね、クロスカブ8馬力の c 1 1 2 5 8.8 馬力ですよ、わずか 0.8 馬力、トルクも0 8キロ1 1キロわずかわずか3キロ0 3キロの違い、けどねこんな違うのかなっていう感じはしますね。 えっ、ー、と今ね、どうだろう、えー、もう今日100キロ、100キロだね、何時間ぐらいかな、えー、3時間ぐらいは乗ってるんですけれど、えー、っとねお尻、お尻です、お尻、お尻どうかっていうね、あれになるんですけど、お尻はね、これはね、あの意外とね、シート、硬いですね、意外と硬い。クロスカブの方が シートはは柔らかいいいですすねで、えー、多分ね座 面, 座面はクロスカブの方が広いと思います、えー、シート自体の大きさはハンターの方が大きいのかもしれないけど要するにこう削れてるからねハンターは横がでクロスカブはこう割とこう平坦なな感じでしてるんですけど僕はですけど申し訳ないけどクロスカブの方がお尻は痛くならない感じが今はしています 3時間走ってちょっとこう痛くなってきたんでクロスカブだとまだそこまでにならないかなちょっとねもう一度上りをねしっかり登ってきてみたいなと思うんですけど排気音ねこれノーマル全くノーマルマハラですけど。 意外とねしっかりしたこう何、えー、ん, んですかね歯切れのいい音がしてこれだったらノーマルでもいいかなっていうふうに思わせるような感じのマフラーですねもちろんねもっと音を大きくしたければねえあれじゃないとあの変えないといけないけれどどうですか いい音するでしょなんか、僕はこのくらいでもいいかなって思うけどね、うん、でちょっとね、わざと今、上りにもう一回戻ってきたんだけれども、まあある程度回していいですよって言われてるんで、ちょっと上り坂でね、上のほうがどういう感じで回っていくかっていうのをです、ね、ちょっとあのインプレしてみたいと思うんですけれども。上りの えーっとね、直線が少しあってちょっとこう右にカーブしていくところなんですけどもちょっとここで、ね、ある程度上まで回して、えー、いきたいと思うんですけどこれ上の回り方をちょっと、ね、あの見てもらいたいんですけど行ってみますねどうですかね。 まあ、今はこれで法定速度ちょっとプラスぐらいまでは出たんですけど、そんなにこう、すごくこう上がぎゅって回るような感じのエンジンではない、そのままの、そのままの感じでぐーっとこう押していくようなエンジンですね、クロスカブは割と上が、もうちょっと上が強いというか、ですね上の上の方にパワーとかの山があるというかね、そういう感じがしますね、その辺がちょっと違うかな。 ただこうコーナーに入ってからこうふっとこう開けたときでも、トルクがあるんで、割とこうずっとこう体が、体がっていうか、前に行くので、その辺がいいですね、こういうところもこうふっとこう開けていくと、割とこうふっとこう前に出るんですよね、で、こう車体が安定していくっていう感じはありますね、まあ速度域でいうと、この辺りの時はねそ、そこまで差は出ないけど、ちょっと飛ばしていくと、やっぱりこっちは全然違うね。 あ、一歩二歩こう速度域が速いっていう感じがする、こういうところも。うん、今ちょっと開けてるけど。クロスカルだったら、もうあの時こうふにゃふにゃふにゃふにゃしてるあの回のスピードが出てるとね。こういう上りもね、この回転がね。 回転があんまり上がらないながらも、こうずーっとこう体がこう押されていく感じ、こういうところもね、今3速なんだけど、加速はしないよしてない感じがするんだけど、少しずーつこうスピードが伸びていく感じがして、結果的に4速に入るっていう感じかな、でシフトダウンしてこう、大きいコーナーですね、これちょっとこうスピード出てますけど、割とこと今のところ、今のところとかも、 結構道路うねってるんだけど、結構ね、あのサスが粘りますね<音楽>ああいう結構、今のところの上りのコーナーみたいな時に、クロスカン全く加速しないから、割とこう、イン見るとね、こう倒れすぎちゃったりとかするんですよ。だけど、少しずつこう体が前に出すような、出るようなトルクがあるから。 割とこう、インを見ながらこう、開けていけるというかね、今のところとかも、決して早いわけじゃないけど、決して早いわけじゃないけど、 伸びてはいかないいいけど回っていくっててく感じだねはい、また猿ちゃんでございますけどねやっぱり僕の方にハンター株とかまあ株もそうですけどクロス株もそうですけど、ね、4 0キロっていう法定速度なんですけどやっぱね4 0キロぐらいでねこうね景色を見ながらですね 走るのが一一番番楽楽ししいいよね一番楽しい、うん、クロスカブもね、なんかこう、走らないながらも、なんかこう、どこどこのギアを使おうか、どこの回転を使おうかみたいので、バイクを早く、なるべく早くこう走らせる、登らせていくみたいな楽しみももちろんあるけど、うん、そういった意味ではねこう、ハンターは割とスーッとこうトル、トルキーでね、登っていく感じですよね。 ここもねずっと4速じゃね、3速だけど、わりとね、こうぐいぐいぐいっとこう押していきますね、体がね、体がじゃない、エンジンがね、うん、こういうところ、こういうところ、結構登スコす、3速なんだけど、割とこうね、こうぐいぐいぐいぐいっとこう上に行く感じがしますよね、あーら、またか、サルちゃんですよ、引かれんなよ、お前ら。 低速でねこう登っていくコーナーの安定性とかもね、いいですね、ね法定速度でもねこう楽しめるところが、カ、う、ブ、ん、のいいところだって、ずーっとね言ってきたんですけど、若干ですね、若干、こう125になると、速度域がこう今、本当、5キロとか10キロとかいうふうに上がってくる感じはしますね。 だからってね、法定速度よりすげえ速くなっちゃって、もう本当、それじゃあ違反だよみたいなところのスピードじゃないですね、うんうん、いいですね、ブレーキ、いいですね、やっぱり一歩、一歩二歩クロスカーブより効くね。 うん、全然いいなクロスカブが効かないわけじゃないけどクロスカブより1歩2歩楽に効かすことができるっていう感じかな はい、奥多摩主流ドロありがとうございました 注意事項ですね簡単に説明させていただきます、はいえー、とまず入っている任意保険加入している保険についてなんですけど対人に関しては自賠責の3000万を含む無制限にこれは相手の体を保障するものですね対、はい、物というのは相手のものぶつかってしまった相手とかそういうところ対、えー、物1000万入ってますただし面積5万円がついてますから何か事故があるとご自分の負担がまず5万円発生してしまうというのがあるので何もないのが一番です、はい あと、搭乗者障害、これ、乗ってる自分です。はい、えっ、ー、と、死亡後遺症のみの500万。はい、えっ、ー、と、内見捻座、骨折等は出ないので。はい、まあ、何もないのが一番ですからねっていうことで、はい、その内容で、わかりましたので、チェックください。はい、や、は、め、い、ます。えっ、ー、と、車両面積保障制度、一応今回はつけてないんですけど。はい、えっ、ー、と、車両保険と似たようなものなんですが、はい、単独で事故とか。ええー。 立ちゴケとかそういうのは出ない保険なんですね、はい。一応入れてないんですけど、この面積金を払うと、えー、車両足りない分を見ます。よっていう内容になってますけど、はいまあ、車でいう車体車限定 a とかっていうような内容と同じになりま す, す、ねはい。はい、その下になると旧車保証料一応ですね。あの、もし転んでしまって、修理に何にしか時間がかかるって言うと、この場合だと。1日あたり2000円で3日間修理だと。 オートバイが休んでしまうので日数掛ける2000円くださいとかっていうことがありますので何もないのが一番です、はい、気をつけてくださ い,、はい。そしてここら辺はレンタカーと一緒です。えっ、ー、とレンタル中の駐車違反はいまあ、気をつけてくださ い,、はい。自分で払ってくださいねっていう、はい、オートバイの場合駅前を気をつければまず大丈夫だと思うんですけれども、はい、気をつけてください。えっ、ー、と返車市場注意事項。ええー、レギュラーガソリン満タンになってますのでこれも返すときは満タンで返してくださいねっていうです。はい。 あと、延長について、えー、6時一応返却予定になってるんですけれども、はい、もし遅れる場合は電話ください。はい、特にあの慌てて帰ってくると事故に起きやすいので、はい、もし遅れるなと思ったら、もう電話いただいて延長払ってでもいいから、のんびり安全に帰ってきてください。はい、ありがとうございます。はい、そして、反社会的勢力の排除についてということで、はい、えっ、ー、とまあ、見ての通りです。はい、下部に乗ってはい。某なんとかとかに行かない。<笑> 使ったりとかしないですね。はい大丈夫です。で周回で す,、ね、ですね。周回にはいけないです。はい、はい、そしてその下これパンフレットになってるんですけれども、はい、オープネットさんのえっ、ー、と裏が約貫が書いてありますのであちょっと字がちっちゃくて私たちの年齢には見えないんですけれども後で読んでいてください。かしこらでしょ。という内容になってます。はい、裏を渡します。はい、はい、じゃあチェックしていただいて 最後、はいえーと、盗難保険ついていないので盗難発生した場合はあの弁償してくださいということになってしまいますので気をつけてください、はい、特にあの鍵つけっぱなしでコンビニでコーヒー買ったりとかっていう時が非常にミラーの上にヘルメット載せたりとかそういう時が一番危険ですので必ずまず鍵を抜くっていうのが大事なことですロックまでしてもらえればもう間違いなくそう簡単には持ってかれませんので気をつけてください、はい、では最後に署名と日付と年齢をお願いいたします、はい させていただきますので、まあ外観のチェックもしてもらうんですけど、はいはいま、その前にえっ、ー、と、はい、岡田さんです。ああ、よろしくお願いします。元、はい、オークレンタルでいいんですか、ね、レ ン, レンタルではね。はい、元オークレンタルの岡田さんです。はい、はい、よろしくお願いします。ますえー、オンオフはい、まあこれ辺はクロスカブも乗られてるということなので一緒です、はい。押して左回してもらうとハンドルロックになりますので、はい。はい、あと、えー、ハンターカブの場合はここに鍵穴があります。ああ、ここなんですね。はい、ここに、はい こうさして右回すとパコンと開いてくれればいいんですけど上がらないので回しながらシート持ち上げてくださいなるほど、まあ、キャップ開けて今のガソリンの状況が満 タ, ン、ねまあ、満タンに入ってますので、はい、返却時満タン忘れないようにしてくださいはいレギュラーですねはいレギュラーで大丈夫です、はい、シートはそのままカチンといえば OK ですはいかけい い, ただいてあとはもうオンにしていただいてはいはい あな気をつけてほしいのが、キルスイッチがオフなのにセルが回らないという方が、はいはい、バイクあるあるの状態です。 ちょっと気をつけて、普通に、部分には、はい、大丈夫だと思うんですが、わかりました、気をつけていただければと思います。はい、ありがとうございます。最後に外観をチェックしていただいて、出発になります。はい。これはプロスカッはい、最後いただいてですね。はい。はい。明日の食後に日付をぴょっと書いていただいて。はい。 2020の9月 143?14、うんはい、で, 14ですね。